じゃんくんおはよう今日は、えー、朝からですねえまおいママさんのいとこがドッグホテルを経営していてそのホームページの打ち合わせで我が家に来ます我が家はほとんど人が来ませんのでジャン君ポンちゃんどうかなどっかに隠れるかもしれませんね た, ただえー、ワンちゃんやニャンコも含めてプロですので、えー、さあね大丈夫かなはいじゃあくん来たみたいよえー、ドッグホテルの名前はドッグワンという、えー、ホテルで葉山に あるホテルです民家をね、えー、そのまま使った形のドッグホテルでございますパピーなんとかみたいなパピーじゃないのかな、えー、幼稚園的な、えー、やり方をするホテルですね、うん、すごいヘコだよねさすがはやっぱりプロの、えー、動物誌こんなに近くにいるのに大丈夫です ジャンんが大丈夫なんて珍しいですい一度も隠れなかったねすごいねーあとみんなで大笑いして話してるのに全然 OK です、うんんな 大, きいうん、大丈夫だね夫婦でいてもあんなに大声で笑わないもんねうち、ん、<笑>私あの向こうにいたけどなんだから、うんえー、普通ね二人で生活しててもテレビ見てうふふって笑う程度 まあね、腹抱えて笑うっていうようなテレビが最近ないのでね、うんまあ、あとはやっぱりジャン君とポンちゃんいるからあんまりすごい大きい声とか音を立てないようにはしてるかな、まあね、<笑>全然大丈夫でした<笑>、えー、ドッグワンをよろしく。<笑>